今日はあの私も実は初めての試みなんですけど、スライドを使わずにちょっと別のやり方で<笑>やってみようかと思うんですけど、はいえー、と今日はあの ABA って何っていうテーマでお話をさせていただきます。ABA っていうのもなかなか聞き慣れない言葉だとは思うんですけどね、はい、今日は、まあ、あの ABA っていうものについてもお伝えしながら、普段私がこの引っこねでどんなことを実践しているのかっていうことについてお話をしたいと思います。う普段私が この、まあ、ABA っていうのを今からそうですね、えっと10年ぐらい前に ABA っていうものに出会っているんですけど、そこで出会ってからこう学び始めて、そこでこう得た視点みたいなのを使って、こう皆さんのこうお子さんたちと会いたりしているっていう感じなんですよね。 なので、なんかその視点とかが皆さんのこうなんでしょうね、こうこれから子どもたちに接する時のなんか選択肢の一つにこう引き出しとして増えたらいいかなというふうに思っています。<笑>はい、なんか少しでも貢献できたら嬉しいなと思うんですけど、はい。 あの、自己紹介その通りです。アイリーって言います。<笑>いつもベレー帽をかぶっています。<笑>はい。あの、よく、なんで先生はベレー帽をかぶってるんですかっていうふうに聞かれるんですけど、あの、こうふと振り返ってみると、私、実は岩手県出身なんですけど、えっと、小学生ぐらいの時に、母がすごい編み物が得意で、いつもかぎ針やら、棒針やらで、もう編みまとってたんですよ。<笑>それで、ね、なんか小学生、まあ、雪国なので、 寒いので、いつも帽子、冬をやっぱり被ってて、あの、いろんな形のなんかこう、四角い<笑>帽子やら、丸い帽子やらを被ってた記憶がありまして、ああ私ちっちゃい時から多分帽子好きだったんだな、みたいなのを、ふと思い出しまして。で、えっと、もう、きっこねで働き始めて4、5年ぐらいになるんですけど、もう働き始めるにあたって、 私、こう、背は小さいので<笑>、みんなにこう、初めての先生だし、背小さいから目立たないし、なんか覚えてもらいたいなと思ったんですよ。それで、あ、なんかトレードマーク作ればいいんだと思って、そのトレードマークを考えたときに、あ、私帽子好きだから、いつでも帽子かぶればいいのかな、みたいな。<笑>で、その帽子の中でも、 なんか、ベレー帽ぐらいだったら、許されるかな、みたいな。と<笑><笑>ころで、ね、ベレー帽から始まったんですね。なので、あの、大抵、いつも帽子を被ってまして、えー、たまに、ごくまに帽子がないと、先生なんで帽子ないのって逆に子供に怒られるみたいな、ぐらいの、最近は、そんな雰囲気になってます。はい。今日はね、あの、うさぎさんが、すごい、ていてる。はい。今年、うさぎ年です。 まあそんな私でございます。これアバボーヤって言うんですけど、私のあのマイキャラクターです。はい。はい、アバボーヤのアバっていうのが、実はこう ABA の、この、これから撮ってるんですよ。はい。この ABA っていうのを、あの、なんでしょうね、こう、そんなに普及しまくりたいわけじゃないんだけど、名前が硬いので、<笑>柔らかさ欲しいなとか思って、あ、なんか柔らかいキャラクター、ゆるキャラ作ればいいんだと思って、ちょっとゆるキャラを作ったんですね。 はい。もう多分か、かれ、これ、4、5年くらい経ったと思うんですよね。私がどんな世代かというと、ドラゴンボール Z とセーラームーンの世代です。おアニメもめちゃくちゃ大好きなので、ちっちゃい頃からめっちゃたくさん見てました。まあ、あと漫画も少年誌を中心にすっごい見てまして、まあ、だにあの名探偵コロナとか<笑>、最近だったあのスパイファミリーとか、まあ、結構漫画は<笑>通じております。はい。今日のあの ABA のテーマですね。これについてお話をしていきたいんですが、 えっとまあ、まずはあの私と ABA の出会いのお話からしていきたいと思っております。と言いつつ、あのこれ話し始めると、多分私、ざらにもう1時間喋っちゃうので、さすがに今日はちょっと割愛しまして、はい今日はちょっと割愛しますね、申し訳ないで。はいえっと、私が ABA で得たこととか、嬉しかったこと、まあ、実際ここで実践してみて得たことになるんですけど、そういうお話からしていきたいと思います。 私が ABA を学びそれをこう実践した結果この、まあ、主に3つぐらいがすごい実感としてあるんですけど1つ目がこう冷静に落ち着いて子どもを見守れるようになったなって思いました。 本当、最初の頃はど、どうしていいかわからないし、なんなら昔は子供嫌いだったので<笑>、わけ分からんみたいなのが苦手だって思ってたんですけど、あの今はすごく楽しくてしょうがないですね。もう日々、どんなことするかわからないところがすごく面白くて、それはなんか、どっちかっていうと、こう、観察に近いんですけど、言い方がね、こう、いいのか悪いのかわからないですけど、私はすごく観察をしていますね。でその観察しようと思ったら、やっぱり、 冷静にこっちが落ち着かないと観察ってできないので、まあそれをこう ABA の視点っていうところから見て、あ、なるほど、こうなのかなっていうふうにこう考えたりとかするようになりました。で、あの、これ全部こう続きものなんですけど、冷静にこう落ち着いて子供を見守れるようになったので、感情にすごい流されづらくなったんですよ。あの もちろん、感情は湧くんですよ。<笑>待ってくれ、みたいな。<笑>それは待ってくれ、みたいな時とか。いやめてくれ、とか。いろいろ、感情はもちろん湧くんですけど、こう、一瞬それをこう置いておいて、あでも、まずこう観察をしてあ、こういうことなのかなって考えてあ、だったら言った方がいいかなと思ったら言うとか、まあ、今ちょっと置いといた方がいいかなと思ったら、ちょっとそのまま脇に置いておいて、 できたら例えばメモしておくとか、何か、あ、これは後で親御さんに伝えた方がいいかなと思ったら伝えておくとか、なんか指導員同士でこう共有した方がいいかなと思ったら共有するとか、なんかそんな風に実践をするようになったんですね。はい。で、最後、この子供の行動の理由を見つけやすくなりました。これがすごくやっぱ大きくて、あの、 最近入りのチャット GPT とかご存知ですか初めて聞いた。<笑>今初めてですかぜひ調ってみてくださいあの。最近 AI が流行っ て, 流行っているとかねもう、もう AI が<笑>そろそろ時代を席巻するんじゃないかって言われてますけど、そ の, あの AI が質問すると答えてくれるんですね。そのいろんなすごい膨大な量の文章とか内容を学習した AI に質問すると答えてくれるんですけど、えっと、例えば、 発達障害を中心とする障害を持った子供を育てていらっしゃるご家族は一体どんなことに困難を抱えているんですかって質問をしてみたんですよ。そしたら<笑>、まあしょしょまあ、簡単に言ったら障害児を育てていらっしゃるご家族の方ですね。はい、について聞いたら、えっと、10個ぐらい教えてくれたんですけど、その第1位、1番目に来たのが子供の理解が困難であること。 子供とのコミュニケーションに困難さを感じるって出ていてやっぱりそうだよなって思ったんですよやっぱ人間なのでなんかこう感情のやり取りっていうかその理解っていうのが理解とか納得っていうのがものすごい重要だと私は思っていてその理解できないことにめちゃくちゃ困難さとかこうすれ違いを感じると思うんですよだから私はなんかそのえっと なるべく子どものその行動を理解してあげたいなって、まあ、あげたいっていう言い方もね、本当は好きじゃないんですけど、理解したいなって思うし、なんか理解がもし自分ができないんだとしたら、なんか、寄るっていうか、<笑>どうしたら自分がもっと寄れるかなっていう選択肢を自分でこう見つけるっていうことをしているんですね。であの もちろんやっぱり正解ってないじゃないですか。<笑>正解がないので分からないんですけど<笑>、分からないけど、でも、あの選択肢が持てるだけでもすごい心楽になるなって思ったんですよ。本当に全く手探りで全然分からない状態が一番めちゃくちゃ不安だと思うんですけど、選択肢が持てるだけでもこうかなって仮説を持った状態でまた接してみて、違ったかみたいな。<笑>違ったら違ったでもいいじゃないですか。 じゃあもう一個のタブを出してみようかなとか、<笑>こっちなのかなとか、またこう検証ができて、そこがまた、あの、見えない心のやりとりを<笑>勝手にやってるみたいな感じで、も、まあ、ちょっと楽しめるので、そこで、あの、なんでしょうね、こう、ちょっと前よりもかなりこう落ち着いて見られるようにもなったし、みたいな感じなんですね。なので、あの、今日のお話は、 ここに続く<笑>、ここに続くようなお話だと思って聞いていただけたらと思います。はい。で、えっと、今日の内容は、だいたい、えっと、もう私10分ぐらい喋ってますけど、えっと、1時間ちょっとで予定しているので、あと45分か50分か、私がノリノリになってたらもうちょっと<笑>、出るかもしれません<笑>。はい。で、あの、途中ワークを用意しているので、そのワークも、あの、ぜひ自由に<笑>、お考えいただけたらと思います。あの、本当、 あれなんですよ ABA っていうのがあのこういう本とか、まあ、いろいろ本って割と最近は増えてきてるのでいろんな本があるんですけどあのどの本を読んでもちょっと最初はとっつきづらかったりもするんですね、うんはい、すごい学問チックなのでちょっととっつきづらかったりもするんですよなので今日はなるべく染み入りやすいように<笑>ワークを<笑>一緒に取り組んでいけたらなって思っています、はい というわけで、今日はそのエッセンスをお届けしたいと思います。はい、今日の目的は、ちょっと下で見づらいんですけど、はい、あの親も子もお互い理解し合って、さらに楽に、楽しく生きられる選択肢を増やすというのが今回のテーマです。はい、では、えーと、こんな感じで今日の内容に入っていきます。はい チョコ使っているのはお絵描きソフトなんですね。<笑>お絵描きアプリを使っています、はい。で、まずは、えっと、まず ABA って何でしょうってところですね。本当に聞かないと思うので<笑>、はい。ABA はあの頭文字です。はい、英語 の, あの略なんですね。略文字なんですね。えー、っと、A から順にいきたいと思います。A が、あ、違う。 A はアプライドという言葉がありまして、まあ、英語だと応用という意味ですねで。B はビヘイビア、行動で。最後の A が、これは多分聞き慣れていると思います。アナリシスという分析ですね。 分析学って今回つけてるんですけど、実際は分析です。なので、えっと、正確に言えば応用行動分析学というのがこの学問の名前なんですね。えっと、応用行動分析学は、あのまあ、もう少し話せば好きなっていう人が一応創始者って言われていて、アメリカだと結構有名だったりするんですよ。 日本人は、あの、あ, ありがとう。<笑>日本人は、あの、ほぼほぼ知らないと思うんですね。<笑>日本で有名なああの、ABA って実は心理学の一分野なんですよ。はい、あの、もし学校で習うとしたら、心理学に。 分野別にはね、開けられるんですけど、日本で心理と言ったら、まあ、ユングとか、<笑>最近だとアドラー、ネフロイトとかだと思うんですよ。なんですけど、アメリカだと実はこのスキナーさんっていう人が結構有名なんですね。はい、で、えっと、日本ではこの応用行動分析学がどういう範囲で使われているかというと、最も有名なのは自閉症児へのケアですね、療育の方法として用いられています。はい。 で、まあ、ただ、あの、最も使われているのは自閉症児に対してなんですけど、でもあの、名前の通り、これ行動を分析するので、行動ってもう、誰しもがやることじゃないですか。はい。なので、あの、全員に当てはまります。で、なんなら人間だけじゃないです。動物も全部当てはまる理論になります。はい。で、じゃあ、この、えっと、応用行動分析学が一体どういうものかというと、 人がですね、行動する仕組みを教えてくれるものになります。まあ、あの、さっき言った通り、こう、諸は人じゃなくても<笑>大丈夫です<笑>あの。鳥でも犬でも何でも大丈夫なんですけどね。はい。この行動の仕組みを教えてくれる学問です。でじゃあ、その仕組みを、この ABA の視点からですね、ABA の視点からだとどう捉えるのかっていうのをお伝えしたいと思います。 はい。あの、世の中にもいろんな理論がありますので、こう a b a は一つの選択肢だっていう風に受け取っていただければいいんですけど。<笑>例えば、私たちはなぜスマホを使い続けるのでしょうか<笑>なぜ私はスマホを使うんでしょう<笑>このスマホですね。なぜ使うんだろう別にこれ例えばですよ。例えば、えいやって投げ捨ててもいいし、<笑>もう使えないなと思ってもう使うのをやめてもいいわけですよ。だけど、基本的に私たちって毎日使うじゃないですか。 なんで使うんだろうっていう、その一つの答えですね。ABA の視点での答え。<笑>なんとなく、何か答えあります<笑> ?ABA の視点だとこんな感じになります。じゃじゃじゃじゃじゃん。<笑><笑>マジみたいな。<笑>そうなんですよ、はい。ABA の視点ってこういう面白い視点なんですね。タップするとすぐに反応してくれるからです。 はい、私たちがあの人間もねツんでるなのでにこうスマホを使う時もあれば使わない時もありますけど、うん、でもスマホを使おうと思った時使い始めたらすすぐに反応してくれますよね、うんはい、実は私たちの行動っていうのは行動の直後に起きた出来事の影響を強く受けるよねと。 捉えるののが ABA の視点ななんですよなんかこれちょっとえみたいな<笑>あんまり慣れない感覚じゃないかと思うんですよ。えっと多分普段は何かあった時ってその前を見ると思うんですね、うん。基本的にはその前を見ると思います。この何かの行動とか出来事の前に着目するっていうのは医療モデルと言われていて。 例えば病気はそうですよね。何かがあったから病気になっているので、何かそう症状があるってことは、その症状の前にあった出来事とかを見ると思います。もう転んだのか、なんかそ寒い中ずっと外にいたのか<笑>、たい感じでこう、行動の、あ、そうですね、えっと、その病気の前にであった出来事を着目すると思うんですけど、ABA では前にも着目はするんですけど、直後に起きた出来事にも着目をするっていうのが、なかなか他の学問にないものなんですね。 でじゃあこれはどんなことから分かるかというと例えば、ですねスマホをタップします、はい、タップした後に何も変化がなかったら多分スマホ使わなくなると思うんですよ壊れてるかなとか、まあ、一瞬、最初はいろいろいじると思うんですねう電源つけ直してみたりとかいろいろやると思うんですけど、まあ、そのうちこのスマホ使わなくなると思うんですね。はい <笑>でこうなぜか5分後ぐらいにいきなりピーとかついて「イ<笑>エ、えーイ!」みたいな<笑>触ってもいないのに何か反応してるみたいな<笑>これはあまりにも恐ろしいですし、まあ、5分後に動くと言われても<笑>いやいやそりゃ使えないですよねみたいなことになるので私たちはスマホは使わなくなると思うんですね、はい、なので ABA の視点っていうのはこんなふうに行動の直後の もう少し言うと変化を捉えるんですね。行動の直後の変化を捉えます。でこれをもう少し分かりやすい事例というか<笑>、ワークでやってみたいと思います。行動の直後に起きている変化を捉えてみましょう。はい、これ実際に考えてみてほしいんですけど、まず一つ目はこれですね。じゃじゃじゃん。水を飲む。私たち水飲みますね。 水を飲みます。なぜ水を飲むのかと聞かれた時 ABA だとどう答えるか水を飲んだ後の変化ってどんな変化が起きているかをちょっと考えてみてほしいんですねでここではあの答えのようにはなってしまうんですけど水を飲むっていうのは例えばこんな感じですね口の中が濡れるとか冷たいって感じるとかあとは極っていう時の喉の感触 この辺が水を飲むという行動をさらに促している。とも考えるんですね。<笑>あの、本当喉が潤ったとか、えっ、ー、と、乾きが満たされた。これも十分です。これも十分なんですよ。だって、飲んで乾きが潤わなかったら、飲まないじゃないですか。うん、<笑>なんか砂を飲むとかじゃないけど、うん、飲んで乾きがさらに促進されたら、飲まないと思うので。うん、<笑>はい。なので、 今回は水を飲むで言えば一つには渇、えー、きが潤うとか、えー、とさっき言ったようにこうなんか安心するとか、あのー、何かこう満たされてい な,、ま、いなかったものが満たされる、はい、でその他に五感覚を使って表現するとこんな感じですね、はい、私たちの行動ってあのいろんなものに影響を受けているんですけど究極超元をたどれば五感にたどりつくんですよ<笑>全部五感です どんな大きな目的とかがあったとしても最終的には全部五感なんですね。五感というのは視覚刺激、聴覚刺激、あとは嗅覚と味覚、あと肌感覚ですね。これはなんか接触もあと温度も、はい。こんな変化があるから、まあ、何か行動を続けたりします。はい、じゃあこの感じで<笑>次。ポテチを食べる。 ポテチを食べる。これは行動の直後にどんな変化があるでしょうかポテチを食べる。いかがですかポテチを食べる。はい。あの、これは私が用意した選択肢の一つですけど、うん、はい。 こんな感じですね。はい、ポテチ食べるとあの 中, 中からもこうなんか頭蓋骨頭蓋を通って聞こえる音もあるし、えっと外を通って聞こえる音もありますよね。あの、パリパリ音何とも言えないですね。<笑>はいで、あとは本当噛んでる時の歯ごたえですよね。噛んでる時のあの感触もう独特ですね。<笑>で、さらにそこに今ここではしょっぱい味しか書いてないんですけど、ポテトチップスって本当あの油が。 油が甘いんですよね。油が甘いんですよ。じゅわーって口に入ったとき、噛んでいけばいくほど、中から油がこう、じゅわーって出てくるので、あの甘さが<笑>、なんとも言えなく、こう、ここ、下に広がって<笑>、すごい癖になりますよね。はい。というわけで、その油とか、この感触、パリパリ音が嫌いじゃなければ、 まあ、このポテチを食べるっていうのは、どんどん続いていくわけですよね。はい。で、その音を聞いたり<笑>、匂いを変えたりすると、あ、食べたいみたいな<笑>。引っ張られますよね。はい。はい。では、三つ目ですね。あ、ミソ。<笑>はい。クレヨンで画用紙に、まあ、絵を描くとか、なんか描いたりする。これは、一体、直後にはどんな変化が起こるでしょう<笑>そうなんですよ。あの、本当おっしゃるようにですね。こんな感じですね。 はいまあ、まず色がつくっていう視覚刺激的な変化ですね、はい、視覚刺激的に色がついたなっていう変化が見えるので、えー、そのクレヨンを使いますし、まあ、あとは多分クレヨンのこれ多分赤だろうなと思って手に持って描いた時に本当にそのまま赤が出ればそのまま使って<笑>もしですよ超トリックとかでなんか中の芯だけ色違ってたりして<笑>赤を持ったのに青とか出たらえってなって多分描くの一体やめると思うんですよね<笑>。 はい、なので思った色が出るとかであとはあの思ったような形に描けるとかこの辺の感覚こういった変化というのがまたクレヨンで画用紙に絵を描くとか、まあ、なんか線を引いてみるこういう行動を促すし、まあ、その場でもこうしばらくは続けるわけですよね。はい、というわけで、えー、と ABA 的にはですねこのように行動の直後に起こる 変化によって行動が影響を受けているんだよという捉え方もするんですね。はい。なんで後ろに注目をするんですけど、まあその一つの選択肢ヒントはこの五感の刺激なんですね。いつでもこの五感の刺激にたどり着くというわけではないんですけどね。さっき言ったように楽しいからとか、こう欲求が満たされるから。 っていううところろももちんんそうなんですであの。じゃあ欲求が満たされるって言った時にどんんんな欲求が満たされるるるだろううっていうふうに考えることもできるんできすね。その欲求が例えば五感の刺激で言ったら音の刺激がもっと欲しいのかなとか手のこの強い感触がもっと欲しいのかなとか肌感覚もっと叩かれるじゃないけどこういう強い刺激が欲しいのかなとか味がもっと強い味濃い味が欲しいのかなとか。 甘い味がもっともっと欲しいのかなとかっていうふうにどの欲求が今満たされてないんだろうっていうふうに考えることもできるんですね。はい、どうですか結構面白くないですか<笑>なかなかね、あの、普段こう触れるような場所にこの ABA って落ちてないので<笑>、なかなかどこにも落ちてないので<笑>、ちょっと面白いんじゃないかなと思います。はい。さて、ここではですね、 まあ、あの行動が続く理由についてお伝えをしようと思うんですけどの、まあ、普段私たちがする行動っていうのは基本的には続けているからまたやってるんですね。あのいくつかは いくつかは、まあ、今までやったことのない新しい行動っていうのもあると思うんですけど、でも基本的には、まあ、毎朝起きてるし、歯磨いてるし、ご飯食べてるし、着替えてるし、メガネかけてるし、<笑>で、あの、えっ、ー、と、通勤してるし、<笑>仕事してるしとか、あの、子育てしてるし、<笑>みたいな感じで、だいたい毎日やってる行動って、ほぼほぼこう、継続的な行動だと思うんですよ。 で子どもそうで子供たちはまだまだ成長過程なので新しい行動はいっぱいあるんですけどでもその行動がまたやっている続いているという場合ですねそれがいい行動にしろ社会的にとかマナールール的に悪い行動にしろ続く理由があるんですねどの行動でも続く理由はほぼすべてこの4つに対別できるとされています上から順に見てみましょう まず1つ目は注目してもららえるからです。これは結構問題行動に起きやすいですかね。はい、例えば、えーと「ねえねえ」っていうのはこれ全部注目行動なんですね、はい。行動っていうのはいろんなものがありますけど「ねえねえ」と発言するのも1つの行動なんですね。で「ねえねえ」って言われた時に「はいはい」っていうふうにこっちがこう応対をすると「ねえねえ」って行動したら。 えー、周りの人から、はいはいという聴覚刺激が入りますね。これが直後の変化なんですね。ねえねえって行動したら、はいはいという返事が聞こえた。返事が聞こえるっていう変化もあるし、あるいは、はいはいと言いながら近づいてきてくれる。これは視覚刺激ですね。視覚刺激として距離が近づいているのが目に見える。ので、こういう変化をみとって、あ、来てくれた、よしよし、みたいな感じになるんですね。 まあ、もし仮にですねこれでねえねえって言って来てくれなかったらねえねえ<笑>悪化するっていう<笑>悪化していきますね<笑>最後には叩くだのも<笑>を投げるだのと<笑>ちょっとねこう<笑>悪化していくこともあるとは思うんですけど<笑>、はいまあよくあるあの子供に本当に特によくあるのがこの「注目してもらえ」ですね、はいまあ、よくあるのはほかにはこう服引っ張るとかあのこうわーって抱きついてくるとかトントンってやってみたりとか、えー、とその他は 例えば、集団でいるときとか、まあ、特に親があの他の人たちに構っているときとかは<笑>よくありますよね。<笑>そのときにこう目の前にまで行ってみたりとか<笑>、うわーって言って邪魔してみたりとか<笑>あると思うんですけど、あの辺はこの注目行動が多いんじゃないかと思うんですよね。はい。で、二つ目行ってみましょう。はい。二つ目は、物や活動の機会を得られるという 目,、まあ、目的というか、理由ですね。 はい。物や活動の機会っていうのは、えっ、ー、と、ま、ほん物はそのものですね。例えば、値、ね、だったから、あ、値、ね、だったらゲームが買ってもらえた<笑>とかは、えっ、ー、と、あ、ゲーム買ってもらえるんだ、じゃあ、も、もう一回値だろうとか<笑>、っていうことをしてみたりとか、まあ、買って買ってっていうふうに発言をすると、買ってもらえた。あ、じゃあ、これ買って買ってと言えばいいとか。あるいは、えドスドスとやったら、仕方ないな、買ってやるよってなったら、またドスドスって言うわけですね。 はい。このように何か行動した結果、物がもらえるとか、あるいは、えっと、この機会っていう方が、いろんなチャンスと捉えてもらっていいんですけど、例えば、お母さんと一緒に出かけられるよ、とか、まあ、どこどこに行けるとかもそうですね。ディズニーランド行けるよ、とか、一緒に公園行けるよ、とかもそうですし。 えー、この何か行動したことによって、じゃあ、ここ行こうかっていうふうに言われたら、よしよし、またこの行動しようみたいなことになるわけですね。それがいい行動にしろ、ちょっと微妙な行動にしろです。はい、で、えー、3番、これも結構多いんですけど、逃避回避ですね。逃避回避できる。例えば、えー、ずーっとやだやだやだやだやだやだや だ, やだってずっと5分間言い続けていると、5分間宿題をやらずに済むとか。 <笑>例えばあの<笑>玄関でずっとやだやだやだやだって言い続けていれば5分間やだって言ってる間は帰らずに済むんですね。<笑>というふうに、えー、と帰らなければいけないというその場面から逃避したりとかあるいはお腹痛いお腹痛いって言っていたらじゃあ今日は学校休もうかというふうに言ってもらえたら学校を逃避回避できるわけですね。 えっとまあ、学校に入ってよくあるのは、えー、授業中に立ち歩いてしまったりということがあったりするんですけど授業中に立ち歩くというのは注目してもらえるという場合もありますし立ち歩いていれば授業を受けなくていいので授業を逃避回避できるという受け取り方もできます。まずはですねお、えー、お風風呂呂入入りりななささいいとか<笑>お風呂入りなさいって言われた時に えー、はいいって言いながらこうゲームをする<笑>ゲームをし て, ないしてるんだけど、はーいってずっと、はいはい、今行くよーって言ってる間は、えー、お風呂に入らなくていいっていう。<笑>なので、えー、お風呂に入らなくていいってい う, こう逃避回避の理由のためにはーい、今行きますとい う, こう言葉をずっと言い続ける<笑>みたいなこともありますね。はい、で、えー、最後の4つ目。4つ目は感覚刺激が。 得られるんですねこれはなかなか、あのー、いろんなところにありますねいろんなところにあって、えー、と1番から3番は他者が介入することが多いんですけど4番だけはほぼほぼ自分で完結するんですね。 1から3は他者が介入することが多いんですけど4番は自分自身で完結してることが多くて例えば貧乏ゆすりとかですね大人だとと貧乏ゆすりはずっっ 感, 感覚刺激が入力されっぱなしですよね、うん、多分こう何かしらのこう脳の回路的にイライラストレスのホルモンが出ていてそのホルモンをいなすためにこうずっと貧乏ゆすりの感覚刺激で刺激をずっと入力し続けてるんだと思うんですけど。 はい、みたいいなな感感じでいろんな感覚刺激を入力すすることがあります例えば他には、えー、とお子さんの中で、ね、こ, ういうこういう子もいらっしゃいますけど自分でこう頭をずっと叩き続けてるこうやって刺激を入力しているっていう子もいますしあとは、えー、とちょっとひどくなるとこう抜毛って言って痛い感覚を得るためにこう髪の毛を抜くとかどっかしらの毛を抜くとか、うん、あるいはこう、まあ、自傷に近いかもしれないけどどっかしら自分でこう傷をつけまくってるとか。 うん、いうのもあったりしますね、はい、この感覚刺激は本当にあの自分で自分自身に簡単にいつでもできるのでかなり手軽ですね。はい、でストレスが高まった時にはあのこれのちょっとうなんでしょうねこう社会的にはうどうかなって言われるような行動でも出ることがあります。 例えばあの叫ぶというのもそうですね。叫ぶとあの喉の感覚、ここの声帯の震えという刺激が入力されるので、まあ、それでわーって叫んだり、よくわからない規制を上げたりということもあったりします。はい、なので、えっと、いい行動にしろ、まあ、あまり社会的には認められづらい行動にしろ、何か行動が続いているとしたら、この4つのパターンのどれかに当てはまる。 ということを念頭に置いておくと何か問題があった時にあこれはどれかなっていうふうに考えることができるんですね。で考えることができるともし仮にこの行動に何か介入をしてちょっと変えてあげたいなって思ったとしたらちょっと変えてあげたいなと思ったとしたらこのまあちょっと4番目はちょっとだけ難しいかもしれないですけど どれかな、じゃあ、投費回避だとしたら、投費回避できないようにしちゃおうかなとか、<笑>ちょっとこれい地悪チックになっちゃうんですけど、投<笑>費回避できないようにしたらどうなるかなとか、えー、物を与えなかったらどうかな、別の物を与えたらどうだろうとか、活動の機会も、この活動の機会じゃなくて、こっちだったらどうかなとか、えー、注目も別の行動に対してもっと注目してあげて、今のこの行動に対しては注目ちょっとやめてみようかなとか。 っていう風にこういろんな選択肢を持つことができるんですね。はい。でここまであのだいぶ<笑>たくさんインプットされたと思うんですけど<笑>いかがですか<笑>。どうですかね。あんまり普段こう考えないものですよね。はい。あのよかったらここまでですでにな軽くちょっとご感想を聞いてみたいです。 皆さん、ありがとうございます。<笑>もうなんかすでにそれぞれになんかはこう気づきとかがあって、私はとても嬉しいです。<笑>今日やった甲斐がありました。<笑>はい、で も, もう少しちょっと進んでみたいと思います。うん、はい。まあ、例えばね、さっきも、あの、お話しした通りなんですけど、うん、まあ、もし注目してもらえなかったらとか、ものなどがもらえなかったらっていうふうなことを、こう、こういうふうに考えていくっていうのがね、そもそも。 あの人は環境で行動がどんどん変わっていくよっていうことになるので、いじわるしてほしいわけではないんですね、どっちかというと、今、満たされてないから、問題行動がもし起きてればですね、満たされてないとか、何かしらの不安とか、その解消したいものがあるから出てるはずなのであの、なるべくそれが出る前に対処ができたら一番いいかなとは思うんですけれども、まあ、でもあの、ちょっとずつこう環境を変えていくことで、より良い方に改善していくことはできるのかなと思います。 はい、この選択肢は本当あの、もういかずうちゃじゃないですけど、<笑>本当、いろいろ試行錯誤する必要があるかなと思います。そこを楽しめたら一番いいんですけどね。はい、で、えっと、行動に注目するとき、今まではちょっとあの行動の後ろの方を見てきたんですね。この行動の何か行動したあと、これ真ん中が人になってますけど、まあ、ここに何かこの子が行動したとしましょう。 行動したとしたら、その後ろの環境を何か変化させてあげるという方法も私たちは取ることができますし、でもう一つ は, もう一つは、えっと、冒頭のところでもお話しした医療モデルと似てるんですけど、行動の前の環境についても私たちはこう改善を図ることができるんですね。はい、今まで話してきた えっと、行動の後っていう五感覚のところとかこれは全部行動の後の変化に関わる環境なんですけど行動の前の変化、まあ、前の変化というか前の環境ですね、はい、行動の前の環境にもアプローチすることができますでじゃあ、えっと、行動の前の環境ってどういうものがあるかというと、えっと、英語で言うなら 5w1h にすごく近いと思うんですけども えっと、何か私たちが行動するときって場所とか時間とかタイミングこれは時刻っていう意味でもいいしタイミングっていう意味でも大丈夫です時間帯とかそういう時に関わるものだったりあとはその周りにある物体物質ものですねでその時に一緒にいる人周りに一緒にいるとか逆に今一緒にいない人とかっていう人物に関わる環境だったり 最後は五感に関わる環境ですね。その時そこで聞こえている音あるいは聞こえていない音とか、えー、暖かさとか部屋の寒さとかあとは匂いとかもそうですねそういった五感に関わる環境ここに何か変化を加えることによって今起きている行動を少し変化させることができるかもしれないですね。 よいしょというわけで、えー、と行動を、ね、さらに理解したいときですねあの今この5つ場所とか人とか、まあ、物とか時間帯タイミングとかあとご感覚に、えー、と関わるお話をしたんですけどこれがまあどういうことかっていうことですねもし何か変化を加えたいなと思ったとき、まあ、手がかりとしては例えば 何かその行動をやっている。この行動をちょっと変えたいなと思ったとき、どう変えようかという選択肢の一つに、他の人のときはやるのかなとか、何か行動をしていたとしましょう。何でもいいです。例えば、<笑>やだやだでもいいし、買って買ってでもいいんですけど、それをちょっとこれ何とかしたいな。あれ、そういえば私のときはやってるけど、他の人にはやってるんだろうかって考えたときに、 まあ、もしパパだったらとか親戚だったらどうかなおじいちゃんおばあちゃんだったらどうかなとかまこんな感じでえと他の人の時にやるんだろうかを考えてみると他の人の時にやってないけど私の時だけやるとしたら私の時は他の人がやってない何かをやってるかもしれないし他の人がやってるけど私だけ何かやってないのかもしれない<笑>与えてない変化があるのかもしれないですね。 例えばですよ、分かりやすいのは、えー、とお母さんの時だけ、えー、買って買ってをやるとしたら買って買ってと言えばすぐお母さんは買ってくれる。で他の人の人場合は例えば 買って買ってって言う前にくれるとか<笑>。お母さんだけ言わないと買ってくれないみたいな<笑>あ。なるほどみたいな<笑>。ちょっとこれはど う, どうするかまた別の話ですけど、こんな風にしてえ、なんでこの行動を私の時にしかやらないんだろうって考えることもできるし、なんでパパの時しかやらないんだろうとか<笑>、何が違うんだろうって考えることができる。まあ、そんな手がかりになるんですね。はい、あとは、 他の場所だだったらどうだろうろ例えば「やだやだ」っていうのがお家ではやるけど外ではやらないんだろうかお店だとやらないんだろうかあのお店の時やったけどこのお店の時やらないなとか<笑>まあやだやだだと例えば「買って買ってに近い話だったら「欲しいおもちゃがない店ならやらない」のか<笑>それともある程度どの店でも欲しいものはあるけど人が多すぎてここをやりたくないとか。<笑> っていうなんか環境があるのかみたいな感じで他の場所だったらどうかなって比べてみると何かヒントになるかもしれないです。はい、でもう一つは他の時間帯とか他のタイミングでもいいです。時間帯っていうのは例えば朝とか昼夕方夜とかあるとは夜中ですね。っていうどっちかっていうと太陽の巡り のお話ですね太陽の巡りっていう意味の時間帯なのかあるいはその子の起きたタイミングとか、まあ、朝の巡りとその子が起きるタイミング寝るタイミングがずれてることもあると思うので起きたタイミング食事をとる直前食事の後夕方空腹時寝る前こうあとはお布団に入ってからとかどんなタイミングなんだろうな っていうのを考えてみると何かヒントになるかもしれないですね。これも結構面白いと思いますね。もう本当この辺はあの私も子どもたちとこう対応するときは本当にこれよくやりますね。<笑>あなんで今やったのかな。お腹空いてるからかなとかも<笑>そうですし、ああれかななんか昨日あれやったからかなっていう風にちょっと遡ったりもしますね。 よくあるのはあの、例えば旅行に行った後疲れてるからっていう理由があったりとか、えー、と例えば、えー、明日ちょっとこう学校のイベントがあってそわそわしてるみたいな、<笑>明日あるなみたいな<笑>そのた、前のタイミングだとか<笑>、みたいなこともありますし、まあ、結構この時間帯とかタイミングっていうのは、ちょっと広めに見ることもありますけど、うんまあ、そんな感じであの、ちょっと広めに枠を取りながら、あの何が影響しているのかなって考えますね。はい でこの辺の情報がだんだんとこう揃ってくる と,、えー、とあこの環境だったらできるんだなっていうものを見つけることができるようになってきてあのとにかくこう問題行動とか課題が目立ちやすいじゃないですかなんでこんなことしちゃうんだろうとかなんでこうしてくれないんだろうっていうふうに目が行きがちだと思うんですけどできればそこにも目を向けつつ成長は必要なのでそこにも目を向けつつ私はできる方にかなり焦点を。 当ててててほしいいなと思っていてできるってすごいことなんでめちちゃくちゃすごいでですすよね<笑>できるって本当すごいなと思うんですけど<笑>でそのできるって環境がある程度整わないとできないこともあるしある程度整ってなくてもできちゃうこともあるのでその「できる」っていう方を見つけてほしいんですよね。 あの他の時間帯ではやる、やるよ、あこれできてるんだな、みたいな、ここだったらできるんだな、じゃあ、こっちはできないのか、じゃあ、ここはどうしたらできるようになるかな、みたいな感じであの、できる方の行動にも着目をしてほしいなって思います。はい、では、例えばですね、えーと、お片付けを例に考えてみたいと思います。 今私はこの他の時間帯だったらとか他の場所でだったら他の人の時はやるのかなみたいなことを考えたんですけどお片づけをテーマにもしお片づけがなかなかできないんですっていうこの問いかけに答えようと思った時じゃあ次お片づけもっとできるようにするためにはどうしたらいいかなっていう問いかけを自分にしてみたいと思いますさあお片づけがなかなかできないんですって言った時じゃあ まず何からできるようにしていこうかみたいな<笑>ところになりますかね。どんな問いかけをしていくと、えー、とちょっとずつでもこのお片づけができるようになるんでしょうかという問いかけを考えてほしいと思います。えー、ちなみにここにあるのはあのこの絵の下に私の答えがあるんですけど、これ私の答えですね。私が普段考えていることがこの辺にあるんですけど、皆さんだったらどんなことを考えますかね。お片付けが なななかなかできない、どうしたらできるようになるかなっていった時の、まあ、問いかけというか工夫ですよね。こここうしたらどうかなこれだったらどうかなっていうふうに、まあえっとまあ、今この話の流れでいけばこれに近いんですけどね他の人の時だったらどうかなとかねこの辺他の時間帯だったらどうかなみたいなことも考えながら例えばどんな問いかけが浮かびますかもしくはどんな工夫が浮かびますか お片付けって言ってもいろんなおもちゃがあるんでね、あの勝手にもう好きに妄想してもらって大丈夫です。<笑>うちの子だったらみたいな<笑>感じで妄想してもらっていいんですけど、ここではちょっとあの私の問いかけの例になっちゃうんですけど、問いかけの例は、例えば、これヒントの一つですね。例えば、まあ、おうだったらどうかな。 親戚の家に行った時に例えばまあお片づけって言った時にできるかなとか、まあ、そもそもお片づけっていうワード自体がどうなんだって話ももちろんありますよね。とか えっと、お母さんが声かけてもできないけどパパならできるのかとか<笑>逆ならできるのかとか<笑>誰でもだめだ結局ダメかとか<笑>いうのもありますし、えっと、どのおもちゃも片付けられないのか、まあ、今みたいみたいに こ, うこれはできるけどこれはできないとかもしあればでかいものは分かりやすいからできるとか<笑>あの仕分けができないからできないとか<笑>もちろんありますよねとか、まあ、そのお片付けもあの長い時間遊んだあとはもう疲れてたできないとか。 逆にあの短い時間しか遊んでないとちょっと満足度が低くて片付けられないとか<笑>いうのもあるかなと思いますし<笑>、はい、あとはご飯の後眠いとかね<笑>いうのもあるかもしれないですしまああのスモールステップ的な取り方をすれば一個も全くしまわないのか本当に触りもしないのかいやちょっとこう素振りを見せるみたいな<笑>素振りを見せてあどっかに止まってるなみたいな感じになるのか、ね、みたいな感じですね。 ごめんなさい、はいでえー、と例えば、もしその今回お片付けっていうのをテーマにしてますけどお片付け以外の時でも何かこう課題があるとしますよねこれやってほしいなでもやれないとかあるいは、えー、とやってほしくないのにやってしまうとかどんな行動でもいいんですけどもし1回でもできたっていうことがあるんだったらその時の何ができたのか何でできたのか。 ちちっちゃいおもちゃだかからできたのか、えー、お気に入りのおもちゃだから片付けられたのかうんなんか近くにあったの か, とか<笑>あのしまう場所がこれだけは確実にわたるとか何かしらの要素があるんじゃないかなと思うので、まあ、それをさっき言ったようにう選択肢にしてあだったらこれをとっかかりにして、まあ、2個ができなかったらじゃあ次は2個できるにしようとか<笑>別に全部できるようになる必要はないかなと思うので。 まあ、まずはちょっとずつでもできるようになるそのステップを作っていくといいのかなと思います。で、あの特に子どもたちってあの指摘されることが多くて、例えば、なんでしょうね、本当、片付けしなさいみたいな感じで、何々しなさいとか、やっちゃだめだよとか。 そうするとできたねっていう機会が全体に比するとちょっと少なくなってしまうのかなと思うんですねそれはちょっともったいないかなと思うのでできればそもそもこっちができたねって言える機会も増やしたいし本人自身があできたって思えるような場面も増やしてあげたいなと思うんですねでじゃあそのできた を増やすためにどうしたらいいかっていうと、まあ、手っ取り早いのがこの、はい、スモールステップですね、スモールステップ。これはあの ABA でもすごい大事にしている一つなんですけど、まあ、もちろんこのゴールまでのこの段がすごいでかいとそもそも成功体験に至るまでがでかすぎて成功体験を積むことができない。 でここの段数があまりにもこう大きくて遠いとあの子どももう。 無理だよみたいな。で、諦めちゃったりとか。<笑>僕にはできないって、こう、たまに言われて、<笑>あそっかなんな、ああね、<笑>そんなこと思ってたんだみたいな。<笑>そこっ無理のよう な, ような そ, うそうなんですよ。<笑>そんなこと思ってたんだみたいなことを、こっちが感じたりもして、あ、もっとちっちゃくスモールステップにしてあげなきゃって、その時私はすごく感じるんですけど、で、逆にこれがめっちゃスモールステップになってたとしたら、 こう同じ高さ登り切るまでの間にこうできたがめちゃめちゃ多いすごい回数稼げるんですよ こ, この稼ぎ方なんかマリオカート以上ですよねものすご い, 勢い成功を取れるっていう<笑>、はい、なので、まあ、本当できないがあったとしたらあこれじゃできないんだこのレベルは難しいんだなって受け取ってもらってなるべく 100% 成功させてあげられるようにこっちが準備をしてあげたいなと思うんですねそれが あの大人側の仕事かなと思いますでこのスモールステップの、まあ、刻み方っていうのもありますので少しお話しできればと思うんですけど、まあ、一応ですねあの子どもさんとかあるいは同じ子どもさんでも年齢によってはこのスモールステップを逆に嫌がる時期っていうのもあったりするのでそれはちょっと注意してほしいなと思っていて、えっと、学年が 上がった時ですね、えー、と小学校の中学年ぐらいになってくると本当あのお子さんによるので一概には言えないんですけどだんだん と, こう、えー、と自分の意識とか自信みたいなものが。 感じられてくるとそんななな簡単なのできないよみたいな<笑>バカにするんじゃないよみたいな感じで、うん、そんなのはやらないみたいなことを言ってくれる時があるのでその時はもう本当に本人がいやこう明らかに多分できないけどねって思った時でもやらせてあげてほしいですねそれは本人が決めて取り組んでることで本人が多分もしできなかったとしてもあの自分でちゃんと引き受けるっていう覚悟が できてるタイミングだと思うので、もし本人が嫌だっていうふうに言ったときには、その通りにしてあげるのがいいと思います。それ以外のときとか、それまではなるべくスモールステップに割ってあげるといいと思うんですね。はい、では、ここでワークタイムです<笑>、はい。スモールステップに分解してみてほしいと思います。まあ、今言ったお片付け、もしくはプリント課題、漢字のプリント課題をやってみようとしたときに、 どんなステップに割れるかなるべく刻んでください。少なくとも、ま, あえー、とまず3つ以上、できれば5つ以上<笑>、はい。お片付け完了までを何からスタートして何をゴールとするかっていうところまで、えなんならあの お, もお片付けであればおもちゃはどのおもちゃかっていうのも決めてもらって結構です。 このおもちゃを片付けたって言えるところまでのステップってどんなステップがあるかなこれ、行動として書き出してみてほしいんですけど、お片付け完了までのステップを、まずこれをする、これをする、これをする、これをする、これをする。これをスモールステップで割ってみてください。これ意外とね<笑>、やったことがないと難しかったりしますね。なんでしょう。はい、お片付けの方でもいいですし、プリント課題の方でも結構です。 はいまあ、例えばですね、例えばあのここでの例であのちょっと書いてみたいと思うんですけど、えーとまあ、せっかく今日 ABA なので、めちゃくちゃちょっと細かめに書いてみたいと思います。もうステップは、ね、い, くいろいろあるんですけど、まあ、ちょっと細かめに書いていきますね。えーとまあ、せっかくなので、向こうの部屋で今使っているプラレールでいきましょうか。プラレール。えまずプラレールはあの青い部品、青いレールはありますね、はい。青いレール と,、えー、と黄色い台 と, あと、えー、赤いえ赤い ななんかこう名前がわからない、<笑>赤い橋みたいなやつと、あと電車がいますね、はいであの。うちの施設だと電車で1箱、青いレールで1箱、えーと、黄色と赤で1箱っていう3つに分けています。ちょうどそこの抜けている3段がプラレールで す,、はいそうですえーと。じゃあ子どもたちがお片付けしてねって言ったとき、まず何から始めるかというと、えー、と片付けるものの全体像をまず見ますね。 多分ここ書ききれなくなるんですけど<笑>えもう言葉で言う気いいですか<笑>そう書ききれないなと今思って<笑>まず全体を見まして、ね、自分が片付けるおもちゃはどこからどこまでなんだろうあの人によって順番は違うと思うんですけどどこまでかなっていうのを見て、えー、とどれをどこにしまわなきゃいけないんだろう箱はどこだろうと探しますで、えー、とこれを入れようどの箱かな青いこれかみたいな。<笑> っていうのを、まあ人によってはこう一個一個やりますね。<笑>一個一個こうやる。これはどこだろう。もしくは人によっては、えっと、青でまず避ける。で、黄色と赤で避ける。っていうふうにやって、あと電車で避ける。で、最後に入れる。ってことをやるかもしれません。ただこれやる子は少ないですね。ほとんどの子は一個一個入れます。なので、えっと、プラレル膨大な数出るので、うん、これ全部かみたいな。<笑>大人でも、ちょっとこれはげっそりだぞ、みたいな。両方片付けなければいけない。 で、一、えー、個一個をこう入れます。で、入れ終わった後に、じゃあこれを、えー、例えば持っていけなさそうなものであれば、まあ、基本的にはあ重たいので、指導員が持ってきますけど、えー、とこれを持ってってくださいというのか、これでおしまいとするのかとかね、のを、えー、と指導員とこう約束したりとかもしますよね。なんでこう 視線を配ったりとか、一個一個を見たりとか、どこにしまうのかなっていうのを見たりとか、人によって本当に細かく考える子だったら、えこの箱どこにしまうのみたいなところまで考えてくれたりとか、結構いろんなことを頭よぎるわけですよね。はい、というわけで、えっと、私たち大人は簡単に片付けしてねと言うのですが、片付けは意外と難しい。<笑>この何を片付けるのって、こう、プられるだけだったらいいですけど。 うん、混ぜて遊ぶじゃないですか<笑>混ぜて遊ぶともう大変ですよねプラレールはこっちでリカちゃんはどこかなみたいな<笑>もうこの仕分けがねすごい大変になっちゃうのでなんで、えっと、実は子どもたちにとって「片付けてねは」は結構地獄な言葉なんですよね<笑>なんですよそうなんですあの大人はね結構割と大雑把な言葉としてあの大雑把な言葉だけれども簡単に使ってしまうんですけど子どもにとってその言葉は 下手をすするるとと意味ががわからないことがあるんですね。何言ってんだろうみたいな<笑>マジでそうなんですよ。えっとこの間あのとある男の子に「あのじゃあ綺麗にしよっか」って言ったんですよ私が。多分普段あんま使わないんですけどその時たまたま「床をきれいにしようか」って言ったんですよ。そしたらその子は私に何と言ったかっていうと「僕あ不器用だから綺麗にできない」って言ったんですよ。 だから多分その子はその子が思ってる綺麗にするは例えば物をどかす整理する片付けるみたいな意味とかではなくめっっちゃピピカピカにすするみたたいなイメージだだと思うんですよねだからあ私は大人として普段いつも自分が何となく思ってる感じでなんとなく言ってしまったけどあこの子はそう受け取るんだと思ったらいや普段使ってることは大丈夫かなみたいな<笑>すごい衝撃を受けてこれはやばいと思ったんですよ。 もっと具体的にちゃんと言わなきゃと思ってその後に言い換えたのはあのじゃあここに出てるこれはこっちにしまいましょうあ、まあ、入れましょうですねこっちのカゴに入れてでこの種類のこっちはこのカゴに入れようって言ったんですねそしたら、うん、すぐできました。 指<笑>示を具体的にしたらあのちゃんとできたんですよね。だから な, んかなるべく具体的にしてあげる必要があるっていうのと私たちのこの例えば片付けと か, なんかきれいにしようねとか何々は勉強しようねとかっていうふうな言葉を言った時それをあのスモールステップに私たちが割ることがもしできなかったらそれは子どももできないです。 <笑>私たちが分かってないから<笑>分かってないことをやらせようとしてるので向こうができるわけないんですね、はい、もしできたらそれはめちゃくちゃすごいんですよ向こうがあの予測したり仮説立てたりする力ができてるってことなのでそ っ, か, ーみ<笑>っかみたいなこっちの成果みたいなところが、ね、結構あるんですねはいなので本当 の, あのこっちにとってもすごくためになりますぜひあの今日 割とお片づけて初めて分解したんじゃないかなって思うんですけどもしよかったら他のこともいろいろ細かく分解してみてほしいんですね。はいでえっと、プリント家電の方もそうですし例えばスモールステップに割るて言った時にあのゴールから逆にたどると分解しやすくなるっていうこともありますし、えっと、このゴールから逆にたどるっていうのが実は子どもにとってはあの達成感がある流れになっていて。えっと 子供に、例えばスモールステップで割ってあげたとき、スモールステップのうちの、せっかくスモールに割ってるので、例えば10段あったら10段全部はやらせないわけじゃないですか。まず最初は1個か2個から始めると思うんですけど、それを最初の1段目の方をやらせるのか、それとも最後の10段目の方からやらせるのか、って言ったらどっちなのかなっていうのも、 あの人とか時計と場合によって変えてもちろんいいんですけど、もしできたら後半から始めてあげた方が達成感が得られると思います。例えばまあ、料理とかはすごく分かりやすいじゃないですか。最後あの？ えっ、ー、と、オムライスとか、あの、オムレツでいいですね。最後、オムレツに、ケチャップかけたら完成っていう時、ケチャップかけて、完成ってなったら、イェーイみたいな。できたねってなるじゃないですか。最初、どうします米炊くところからやりますかもしくは、卵割るからやって、卵割りましょうか卵割れたねあと甘く釣ってみたいな。もうちょっと寂しいかなと思うんですよ。なので、まあ、できれば最後の方からやらせてあげた方が、まあ、体験としては、あの、いいかなと思いますね。 はいまあ、あとは最後からもやらせてあげて で, できたら興味あれば最初の方からもやらせてあげて、えー、とどっちもできるんだったらじゃああと真ん中一緒にやったらつながるねみたいな感じでこうあの段階を経て練習させてあげるのもいいかなと思います、はいえー、ちなみにあのスモールステップのメリットは、まあ、先ほども言ったのもあるんですけど スモールステップで割ってることによって今どこでつまずいているのかっていうのが分かるんですね例えばもう最初から手が出ないっていう風になった場合は全体が見れてないのかその入れる箱の場所が分からない入れる箱が分からない仕分けの仕方が分からないそもそもあの本当に片付けるって何みたいな<笑>状況になってるのか何がゴールか分からないみたいなことになってるのかなとかでちょっとヒントを出してあげたら動き出せるのであればあここが分かんなかったのかっていう風にこっちが気づくことができるんですよね でしょでこんなふうに補助の仕方が分かるので、ぜ、ま、ひ、あ、スモールステップ割って欲しいいなと思いますであとはあのいつもできることがもしできなかったとしたら、はい、いつもならできてるけどたまたまもしできないときがあるとしたらそれについては異変とか変化に気づける大ヒントになるので学校で何かあったかなとか今日は何かあったのかな ちょっとあの体調が良くないのかなみたいな感じで気づくヒントにもなるのでぜひスモールステップあの本当使えるだけ<笑>いろんなことについてスモールステップ待ってほしいと思います。よいしょ。では、えー、っとちょっと時間がそろそろ時間なので時間が時間が時間なので<笑>すま最後はこれで終わりたいかなと思います。 ちょっと ABA 全体像を含めた感じになりますが、できたを増やすの設備備品変、備品変更編ですね、えー。小1の男の子がいます。いつもおもちゃ箱をとりあえずひっくります。ひっくり返します。<笑>はい。でえ、こんな情報がわかっているとしましょう。家ではひっくり返します、時々。えー、施設ではひっくり返しません。という状況があったとき、どんな仮説が立てられるでしょうか この行動をひっくり返すっていう行動をした直後の変化とか、まあ、前はどんな状況だったのかなっていうのを考えてどんな仮説が立てられるんだろうかなっていうのをちょっと考えてみてほしいんですね、はいえーとあ。あとは私があのまだ出てないもので私が可能性としてあると思ったのはあの音とかひっくり返した時に例えばお家のおもちゃではこうなんかいい感じの音がバーってこうあと床の材質とか。 であいい感じですぐぶわー広がるいいねこの音みたいな感じだけど<笑>まあ、施設と音がしないみたいな<笑>音なんないなみたいな<笑>とかもあるかなと思いました、はいまあ、でもなんか話聞いてると注目とかやっぱかなり聞きそうですよね家だとママがすっ飛んできてくれるみたいな<笑>そこあるかなと思いましたはいまあかこんな感じでですね、あのー ABA っていうのは、ちょっとまとめていきたいと思うんですけど、えっと、今仮説を皆さんに立ててもらったようにですね、いろんな選択肢を私は今日は持ってもらいたいなと思っていて、えっと、行動の直後の変化が行動をずっと支えていたりとか、行動に影響を与えているよっていう話もありましたし、行動の前の状況ですね、えっと、さっきのこれかな。はい 行動の前の前状況、場所とか時間、タイミング、あとはその時に周りにあるものとか、えー、五感とか誰がいたのっていうこういう状況この辺を変えてあげることによってこの行動っていうのを変えることができる影響を与えることができるという、まあ、こんなような図式をぜひ選択肢に持っていただければその日々何かこう子どもたちと相対した時に取り組める選択肢が引き出しが増えるのかなと思います。 はい。で、かつ、まあこれが私が日々<笑>子供たちと相対しているときに実践しているものなので、まああのあこんなこと考えてたんだなみたいなことを受け取ってもらえたら嬉しいかなと思います。はい。では以上で私のお話は終わりになります。はい。まあこんな感じでどうもご参加いただきどうもありがとうございました。